はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は案件動画でございます。ありがとうございます。というのも僕ら大食いは普段でっかいものをね、一つドカンと食うことがね、結構多いんですけど、そうすると炭水化物ばっかりだったりとか、 野菜が取れなかったりとか、結構ね、栄養バランスが偏るんですよ。こういった食生活、もちろんね、大食いだけじゃないにしろ、皆さんもね、何かに偏って食生活してることって結構あると思うんですよ。で、今回は、この栄養バランスをサポートしてくれるプロテインがあるということで、今回はね、そちらをご紹介していきながら、そこでサポートした分、さらにね、偏った大食いをね、していきたいと思っております。というのも、今回 今回のプロテイン、フジミというプロテインなんですけれども50種類以上の成分から自分のライフスタイルとか体に合ったプロテインを配合してくれるみたいで僕もね今こんな感じでサイトで注文しているんですけどなんかねいろいろこう質問事項がブワーッと出てきまして普段のね食生活とかを診断してくれるらしいんですよなので僕もちょっとこちらの方で自分の体に合ったプロテインを早速ね注文していこうと思いますはい ということでね、先日注文させていただいた士見さんの商品、こちら、届きました。いや、もうね、あの、開封してあるというか、1個飲んでおります。皆さんにね、紹介する上で、これ味見しないとね、さすがに良くないなと思いまして、1個飲みました。ぶっちゃけます。うまかった。 <笑>で、これね、見ていただくとわかるんですけれども、一回分ずつ個包装になっておりまして、まあ、このタイプならね、ご自宅じゃなくても、気軽にね、職場とかに持って行ってすぐね、飲めるんで、これはね、僕便利だなと。でっかいの使いにくいのよ。あれ、個人的にはね、その、ジムとかならいいんだけど、職場だったりとか、普段の生活の中で、外にね、持って行くのがちょっと面倒だなと思うんで、僕はね、この個包装、結構便利だと思います。で、僕の場合はね、やっぱり炭水化物が 多かかかったたのででビタタミンとかタンととパク質とかが不足したらしらいんですよだから今回はねこのバランシングプロテインというものが選ばれたみたいでタンパク質も 20g 入ってるらしくてマグネシウム乳酸菌とかビタミンとかいろいろね成分が入ってるらしいんで早速ねこのプロテイン飲んでいきたいと思います3種類の中からとりあえずねこれリッチストロベリーミルクという商品から飲んでみたいと思いますよっ 僕ももともと飲んでた時期もあったんですけどこだわりがなくて水を先に入れるのか粉を先に入れるのかこれって正解あるんですかねここでシェイクとあすぐ溶けるじゃんこれだって結構思ったよりピンクだなすげえいちご感あこれ簡単に溶けるわ匂いもめっちゃいちごミルクそしたらこちらのリッチストロベリーミルクいただきます うま飲みやすジュースだねプロテインじゃない今回は水で作ったんですけど、まあ牛乳とか豆乳とかで割っても、まあベースがね、かなりストロベリーミルク、いちごミルクなんで、もちろん牛乳でも美味しいと思うけど、まあ水で十分かな。で、今回は3種類で頼んであって、このリッチストロベリーミルクの他に、エクストラ抹茶ミルクとロイヤルミルクティー。 これね、合計3種類ございますまあどれ1つとか選ぶんじゃなくてこれ3種類ね最初は選んで自分のね好きな味見つけるのいいかもしれないですそしたら今日はね不足してたビタミンとかタンパク質は十分とったんで二郎系のラーメンをね特盛りで食べてこようと思います<笑>はいということでプロテインを飲んだ本日訪れたお店こちらでございますラーメン鷹の目蒲田店さんでございます 坂目さんは僕の動画ではね何度も訪れてるんでおなじみのお店ではございますが豚だったりとかいろいろ増したりして最高にねジャンクな一杯をオリジナルでねトッピングしながら好きなだけ暴飲暴食したいと思いますはいということで本日はですね営業終了後ですのであのお客様がいらっしゃらない状態でございますなので今回いただくメニューはねしっかりと 話しながらえ食べててこうかと思っておりますで、本日いただくのが限定で販売しておりましたニボニボ混ぜそばということ で, で今回はねちょっと特別に社長がこれトッピングしてくれたんですけどチャーシューがねまるまる1本分入っておりますちょっとねなかなか目にたどり着きそうにないので早速ね食べちゃいたいと思いますいただきますこのね高のさんのまず巻き豚から巻き豚はこんな感じでございますねうまそういただきます うん、やっぱチャーシューうまいけど多いね1本は今回は気を使ってくださって薄着になってるんだけど通常はね、まあ、この2枚ぐらいの厚みで1枚分って感じですねうん麺に全然いけないうん そろそろこれねチャーシューも減ってきて麺見えてきたんでいっちゃいましょうかねこんな感じでねベースにもしっかりと煮干し入っておりますうまそ う, ういます、うん、やっぱうま食えない人にもさ食えるって言われましたね 確かに煮干し食えなくても食えるかもしれないえぐみとか臭みとかあとしょっぱさとかはそんなに強くないから煮干し苦手な人でも多分食べられるかもうんうんチャーシューがありすぎて混ぜそばなのに混ぜれない最高<笑>のアイコンじゃないですか確かにねそれちょっと頭のよしそしたらちょっとねチャーシュー1回どかしたので混ぜそばですから1回これ混ぜていきましょう よっうわあよいしょ意外とねこれ煮干しなんですけどパンチ自体はね優しめなので確かに無料トッピングいろいろあるんですけど通常ね二郎系に入れるニンニクだとかは、まあ、あってもなくてもいいかもっていうぐらいこれはね好みで選んだほうがいいかもしれないですねいやこれめっちゃうまそうよいしょ ネギとかね、生玉ねぎとか、これがね食感とか香りちょうどいい。はい、うん。唐辛子どうですか？唐辛子。唐合うね。いいですね。めちゃめちゃいい。よりそのえぐみとかを分散させてくれるから、本当に食べやすくなるよね。こっちの方が美味しい。 シレもちょっと食べていかないと 味変にレモン絞っていきましょうレモンめちゃめちゃ合ううまうんま 最近高野目さんに来るとラーメン系とかま酢料理系が多かったんで久々にねまぜそば食ったんだけど麺の香りの良さを改めて実感できますねん今日ねまあもちろん週末なんで土曜日ってこともあってこの撮影がね昼営業終わる直前3時ぐらいに伺ったんですよでも閉店間際なのに仲持ちが もう満席ぐらい高野目さん店舗も多いんですけどものすごく人気店で、まあ、このね食ったらわかりますねほんとにうまいうんただちょっとこれね今回は別皿でいただきましたこれね油入れていきましょううわっとうわー煮干しとね動物系の油とまあ痛風の僕には大敵ではございますが。 まあ、今日はね、バッチリ整えてるから<笑>うまそう油すご多いカロリーですね<笑>うんまた油が甘くてうまいね チャーーシューもね、ラストの1枚でございますのっけちゃってレモンも絞らせていただいてよいしょ久々にチャーシュー1本のラーメン食うと重いね<笑>よいしょ う, うんありがとうございますちょっと今高野目さんの社長からねご厚意で特徴いただきました やっぱね濃いもんと特者はめちゃめちゃ合うんだよ。ということでただいまね麺具材ともに全て完食いたしました。 液体油に沈んでるものはねさすがにちょっと体の心配をしなきゃいけないので<笑>今回はねこの形で完食とかしていただきますごちそうさまでした ということで、今回は、藤見さんのプロテインを飲んだ後に、自郎系をね、とにかくわがまま注文をさせていただいて、暴飲暴食を楽しんできましたが、まあやっぱりね、普段こうやってビタミンとか色々ね、不足してる方も多いと思うので、こういったプロテインがあると、やっぱりね、僕もね、安心だなとは思いました。で、やっぱちょっとうまいから、もう一杯ね、これ、抹茶のやつもいただきます。あー、こっちも飲みやすいな、だいぶ。 でだ今回の動画はもちろんね、案件なんで、ただ紹介するだけじゃございません。今回紹介させていただいた士見さんのプロテイン、これ1箱で、ね、30袋入っているんですが、通常ですと 8,980 円、税込みで 9,698 円のところ、なんとですね、まあ、この動画のみ限定で 6,980 円、まあ、税込みで 7,538 円の特別価格でね、販売していただけるということでした。しかも、定期便で注文していただくと、僕がね、これの